来月分のジュエルは確保しました。皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月19日、天国が開いていたので、早速行ってみましたが、今回の天国、やばくないですかいつ全滅してもおかしくない状況がずっと続いていました。画面を見てもお分かりの通り、最初の2つのお題を失敗した時点で諦めてました。 でも、そこから奇跡が起こって、残り3つのお題をクリアしたので、あとはもう倒すだけになっています。残り1匹になったので、もうほとんど大丈夫な状況になったのですが、もうちょっとだけ危ない状況が続きます。雪那の白獅子を眠らせ続けていた占い師が影の MVP なんじゃないでしょうかね。本当にいい働きをしてくれていました。 でも、今回の真の MVP は、三つ目と四つ目のお題をクリアして、パーティーに希望の光をもたらした旅芸人の私だと思います。とやあ。ここからの20秒が最後の山場でしたね。ボスの足元に倒れている小さなドワーフが、みんなの視界に映っていません。しかも、魔法陣の模様に紛れてしまっているのでなおさらです。やっと蘇生させてもらえました。というところで、ようやく倒せました。お疲れ様でした。